このシュって男で好きなんですよ。いいですねいい花火、はい。どうも、こんにちは、V. C. P. のあまちゃんです。こちらです。はい、今日は何をしますか。はい、<笑><笑>ええー、花火というか、線香花火をね、作ってみようということで、ね、こちらが十らに硝酸カリウム。硫、う、黄、ん。で、これ炭素なんですけど。 消炎と呼ばれるあの松ヤニを燃やした時に出るススですね。こちらは鉄粉です、はい。こちらをまず細かくするためにこの乳鉢に入れてすりつづしていきたいと思います。はいはいはいはい、あじゃあこれはあ、はい、いいですか。はい。 一緒に混ぜると、爆発する恐れがいいまあ、そうだよ、さどうですか、うん、本当はあの細かく、乳、まあ、バイスですりつぶしたんだよねはい、うん、で、ガリガリガリって、はいそして、そこのビーカーの方で移しますねはいうんちょっと、しっかりやって、いかとめる、ね、こんな感じで、だいぶ細かくすりつぶしたので、ビーカーにうん、1さじで1さじで、はい、そっと そしたらまあ本来新しい乳鉢を用意して次のあのそれぞれの薬品をすりつぶしたいところなんですけどまあ手入であれば気をつけてやれば大丈夫なので、うん、はい次用だね次用 S だね S ですみんなが欲しがる S ですね<笑>、はい、S 欲しいです ね, ね<笑>それも同じようにゴリゴリしてはい感覚、はいうん、しよう同じように細かくしていきます。うん 火薬を調合するっていうのは法令に基づいて、うんはい、そう指針を守らなきゃいけないんだよね。そうなんですね。ね、うん、誰でもこれができるわけじゃない。はい。終わりましたね。終わりましたので、うんはい、またこのビーカーの中に。はい、でこ、これで四つの主薬が混ざってる状態なわけだよね。はい。ゴリゴリゴリゴリこう混ぜたりすると危な い, 危ないです、ね。はい。 やらないでと食、う、卓、んはい、の場合は、それはほら花火、うん、職員の場合は、紙 で, で、ねうん、そう、顔をね、ってい う, う, んうん、うん、ことなんだけど、うん、少量なんで、うん、まあ、実験生徒であれば、うん、大丈夫かなと。うんうん、これ、ステンレス の, あの役者を使わないで、うん、でもそんな、プラスチックもキュキュキュッキ ュ, ッキュッ落としてるから、うん、ちょっと怖いんですけど、すみません<笑>あの。そんなに頑張らなくても。それ十分じゃないか。 で、それで、一回寄せて、はい、で、ガラスの、その。手で軽く混ぜるぐらいで、ね、それ、薬酒を使わずに、はい。薬酒を使わずに、こう混ぜる。もうちょっとエレガントできるんです。こ, こうじゃ。あ、こうですか。す<笑>はい、はい、こんな感じで。ステンレスのスプーンでガリガリやらないことだよね、はい。あの、乳鉢で混ぜたりしなく、うん。まあ、少量であればね、うんはいはいれ。はい、これで。はい、これできました。オッケーです。うん であとは、えー、と紙にね、はい、あの小寄りを作って包んでいく、はい、こちらに置いた、はいはい、ティッシュなんですけど今ティッシュ2センチぐらいの幅をハサミで切ってでティッシュって2枚重なってるじゃないですか、うんうんはい、それをあの裂いたものがこちらのものでございます。はいうんうん、まず半分ぐらいで 糸雑巾がここにあるんですけど、ちょっと手を湿らせて、小襟を作っていきます、うん。半分のところからか。そうです。小襟をこんな感じで作って、うん。がはい、うん、持ち手でございますね。うん、そして。そして、うん。この残った半分のところを縦に、こう半分に送ってもらって、うんうん。溝を作るわけな。そうです。 そこに。この折り面に沿って、先ほど作ったこの火薬を。この薬さじの小さい方、一杯分。が大体目安と。を。このように。ここ。二センチぐらい。残して。のせていきます。散らした方が。はい、そうです。縦にこう散らして。いきます。 そしたらまた折って、うん、でまあもう一回ぐらい折りましてこぼれないようにはいそうです包んで、はい、そしたらこっちを押さえてこうやってくるねこっち押さえて、うんうん、やりやすいように、うん、はいまたねじっていきますこんな感じで これは結構細くした方がいいんですかそうですねんあんまり広げすぎないなんかやりすぎるとちょっと破 れ, 破れそうですねそうですね<笑>はい。ちょっと気をつけた方がいい気をつけてまあこんな感じで何本か作ったところで早速、うん、実際に気をつけて楽しんでいきましょう一応ね安全対策で、うん、はい水を張ったトレーをここに用意しました、はい いきますよ。はい。はいはいはい。お。着きました。わあ、すごい、きれい。おお、いったいったいった。すごい。本当に。パ チ, パチ線香花火前後花火ですね。すごーい。いいですねーい。ああ、すごい。このシュッって音俺好きなんですよ。いいですねー。いい、前後花火。はい とっても綺麗で最後は終わったらトレーの中にそのまま、はい、まだ残ってるねえっちょ、はい。さあ勝負。あ全部いっちゃったかも。全部いっちゃったかも。あ全部いっちゃったかも。おでもまだ生きてる。あこっちも。あ, あとっても綺麗でしたね。はい綺麗でしたね、はい。まあまああの、うん、出来だったということで。はい、<笑>あのやけどとかね。はい。はい 防火火災気をつけなきゃいけないんだけど、うんはい、それよりも 何, 何よりも火薬を扱ってるっていうことで、うん、あ, のあくまでも法令とか、うん、その例えば学校の教育の現場とかでその指針に従って取り扱ってくださいっていうことで、うんはい、誰でもできることではないといじゃあ終わりですこれで、はいはいはい、まとまりまりしたありがとうございました。